それでは踊っていただきましょう東京よさこい七丸隊の皆さんで青龍の声ですどうぞただいまご紹介を預かりました東京都豊島区より参りました東京よさこい七丸隊でございます本日は悪天候の中お集まりいただき誠にありがとうございます精一杯心を込めて踊らさせていただきますのでよろしくお願いいたします 七つの音色よ、この空に、轟け、セール、声。<音>声<音>声 どうぞ